さあ、倒しに行くぞ。オブセッション4人を何としても、メメントしなさいアーカイブだ。ん誰だ待て待て、あさりの読み方うぜ。ルインチェックしとくか。ルインは手させないぞ。 このパークを使ってオブセを効率よく倒すぞとりあえず全員一回は釣らなきゃなクローデットが助けられたからルインが危険だ君は最初の子か メメント表示が出ない最初の子じゃないなクローデットが戻ってきたか そろそろ救助来るなまずは一人目だ 足跡だ見つけたぞ。 ギター当ててくれ板まで追いかけるぞさあよしこれでお前がオブセッションだ。 また違うやつなのかバベチリに移ったぞ 《ミスった》《お伏せ倒しに戻るか》《タイミングばっちりだな》 よしこれで二人目右にいたな お前だな<音声>。あ、忘れてて運んでしまった。 これで3人目だん。ハッチの音がするぞ。ゲート勝負だ。これは間に合わないぞ。諦めたのか。